今回はたったの10秒1日2回行うだけで気になるお腹姿勢痩せやすい体というのが作れてきます早くお腹をへこませたい太りにくい体を作りたい早く痩せたい何かしなければいけないけど何がいいのかわからないそういった方にはおすすめな内容になってます今回の動画を最後まで見てもらうことで今からできる痩せやすい体づくりなかなかへこみにくいお腹そこを簡単に変えていくことができます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 痩せやすい体作りというのを1日2回たったの10秒で今よりも効果的に変えていくことができます。今回は用意してもらうものがあります。でん。タオルを2本できれば用意してください。これを使うことによってお腹と姿勢そして痩せやすい体というのが作れます。今回は初級と上級2種目紹介していきます。各10秒です。難しくありませんので。 ぜひ一緒にやっていきましょう。そして今回タオルを使ってやっていくことなんですけどもお尻を締めた姿勢お腹をへこませた姿勢胸を張って肩甲骨を寄せた姿勢その3つが身につきます姿勢が正しくなることで大きく変わることは1つ肺が広がりやすくなります正しい姿勢というのは体が緊張していない姿勢体に無理のない姿勢になりますから肺が広がりやすくなって 酸素を大きく取り入れることができます。現代人はやはり肩が内巻きになって呼吸が浅くなってしまう。呼吸が浅くなるとカロリー消費が下がってしまう。代謝が下がってしまう。そういった原因があります。そこを今回改善して酸素を大きく取り込むことによって脂肪燃焼効果が上がるといった結論になります。脂肪燃焼というのは酸素と大きく関係していますので酸素をしっかり取り込むことによって カロリー消費が上ががが上上りり脂肪燃焼効果が上がるといった結論になりますそれでは一緒にやっていきましょうタオルが今ない方はやり方をしっかり真似しながらタオルなしでとりあえず今日はやってくださいそして後日タオルがある時にやってくださいタオルがある方が10倍効果的ですそれでは紹介しますまず1本目のタオルは足にセットします足を閉じて後ろからタオルを回します そうするとタオルをクロスさせてクロスした部分を交互に踏みますこの状態で股関節を広げられてお尻が締まって腰から下が正しくね姿勢が保たれますこのお尻が締まった状態がキープできるとお腹というのはへこんだ状態を保てれます この立ち方一つでお腹がへこみます。ただバランスがいりますので注意してください。そしてもう一本。これは後ろで持ちます。こういった感じです。手を伸ばしたままで手をひっくり返します。こういう感じです。今の動きをした際に肩甲骨が寄せられます。 肩が上がらないように、こういった感じです。手を下に下ろしてタオルをひねることで、肩甲骨が寄せられ、褐色脂肪細胞に働きかけることができて、胸のストレッチができます。そして、足にタオルを巻くことによって、下半身をしっかりいい姿勢保てれますので、上と下、同時に動かすことによって、姿勢が正され、胸のストレッチもされ、 肺が広がり、大きく酸素が入り、カロリー消費が上がり、脂肪燃焼効果が上がるっていうことになってきます。これをまず初級編一緒に10秒やっていきます。まずはタオルをセットします。このようにです。後ろから回してクロス。手は後ろに回します。上から持ちます。肩を落とし タオルをひねるこれを一緒に10回行います呼吸は自然で OK です呼吸を意識してしまうと力が入っちゃうので呼吸を意識せずに10回ほどひねりましょう手の幅によって肩甲骨の寄せ具合が変わるのでしっかりね肩甲骨が寄せられる手の幅にしてください広すぎるとあんまり寄らないです狭すぎると手がひねれませんなのでちょうどいい幅にして ひねっていきましょう10回いきます32151お尻りしめて2お腹かまへこませて3肩が上がらないように456789お尻りしめて。 OK 次は上級編です今のひねった手を後ろに上げますちょっとバランスがいるので注意です手を後ろに上げた際に腰が反れないように腰から下は安定させて手だけ動かしますこれを10回いきましょう手首をひねって いきますスタート123肩が上がらないように 45678910OK、OK、お疲れ様でした今回のエクササイズどうでしたか今息がしやすい方はしっかり胸が伸びてますなんかいつもより肩が胸張ってる感じがするそういった方は しっかり呼吸が入ってきますので体がリラックスしやすいですそして骨盤今股関節が広がっている感覚がある人はですねお腹がへこんでお尻が締めた状態というのをキープしやすい姿勢が作れてきます正しい姿勢になったことによって何カロリー消費が上がったってことはね証明できませんけど正しい姿勢で過ごす正しい姿勢で歩く座る生活をする そそういっったこことににによよて継続的にそこを意識すれば今よりも確実にカロリー消費は上がります正しい姿勢がキープできるようになってくるとエクササイズを行っても効果的な姿勢でエクササイズを行うことができますからさらに運動効果が上が上ってきます今回たったの10秒1日2回することで体に身についていきますので朝起きて寝る前お風呂上がりなどにやってもらえたらと思います。